阿蘇市一宮町にある武道場、報徳道場が熊本地震で被害を受けたため閉館することになり平成28年6月19日長年道場を利用してきた阿蘇市剣道連盟の指導者たちが蛍光サメを行いました報徳道場閉館の蛍光サメには阿蘇市剣道連盟の亀井進会長をはじめ 連盟の指導者らおよそ15人が出席して行われましたまず亀井会長がこの宝徳道場で稽古をしているというのは私たちの誇りでありましたここで培った剣道精神をこれからも継承していきたいと挨拶その後全員で木刀や練習用の日本刀を手にして日本剣道がたちでおよそ1時間の稽古をめを行いました 報徳道場は一宮町出身の子、中島智正さんが戦時中の昭和17年に退職金の一部を使って道場を建設して当時の宮地村に寄贈したものです。報徳道場は地元阿蘇地域の武道場として使われてきましたが、今回の熊本地震で被災したことや老朽化のため取り壊されることになったものです。 蛍光サメにはこの武道場を起草した子中島智正さんの孫にあたる中島元彦さんも訪れて宝徳道場がなくなるのは寂しい思いがしますと話していました今後市県道連盟の会員たちは学校の体育館などを使って練習を続けるということです